これはご存じのように2005年までに地方の自治体を含めまして中央所管庁全て IT いわゆるフロッピー等々でこれをつなぐということになりますのでいわゆる大量、えー、に必要としました所有が書類がフロッピー一枚で全部できるようになる。 という法律になりましたので、すでになっておりますのでそれに合わせてことを進めていくことになります。